さて、ファイルの保護設定の話です。で、イニクではですね、ファイルの保護設定のことをモードというふうに呼びます。そして、ファイルごとに、ユーザー持ち主ですね。ファイルの持ち主と、グループというのはグループメンバー。さっき私はファカルティというグループでしたけども、それから、それ以外の人、アザー。それぞれについて、自分だけできる。グループ、同じグループの人ができる。 誰でもできる。三段階にユーザーが分かれてます。それぞれについてですね。このファイルを読んでもいいよ。リード。ね、このファイルに書き込んでもいいよ。えー、書き込まれる。それから、エグゼキューと。実行できる。実行というのは、プログラムが実行できるんですね、えーえー。その可否をそれぞれ徹底できます。そのモードの情報は LS、ls-l の最初の部分にあります。これはさっきのファイルですけれども、 r ラベルマイナスっていうのは、持ち主、自分は読んでも書いてもよくて、このファイルは実行はできません。それから、グループの人は r マイナスマナスから読むことだけできます。書いたり実行はできません。他の人、一般の人も読むことだけできます。えー、こういうふうになったんですね。じゃあ、実行って何かよくわかんないと思うんで、一行だけの C プログラムを作って試してみましょう。だから、エコーの、 ちょっとい、えー、いかけんんですけど。ハローという文字列を出力するだけの C プログラムを、えー、テストンシ c に切りました。テストンシ c これありますね。で、GCC のテスト 10C というと、えー、何も言わずに出ましたけども、これはエラーがないというんですね。そこで、エ、え、ラー、LS、すると、 a.out っていうファイルができてます。で、えぇ、ー、l s ルの a.out。これを見るとですね、この a.out の保護モードは、自分は読むことも書くことも実行することもできる。グループのメンバーは読むことと実行ができる。他の人は読むことと実行ができる。えー、実行するには、ね、カレントディレクトリーの人の a.out を実行しましょう。 こういうふうにファイル名を言うんですが、必ずスラッシュが入るパス名の形で言います。言うと、あ、ハローと。これはですね、プログラムが実行されて、ハローというのを表示したんですね。さて、えー、こういうふうに様々なモードがありますけれども、じゃあ、モードは分かったものとして、えー、モードはどうやって変更するんですかという話をしましょう。えー、モードを変更するのは、チェンジモードコマンドです。 で、チェンジモールコマンドは二通りのやり方があるんですね。一つ目はですね、誰に対してどんな許可をオンにする、オフにするという指定します。誰に対してはユーザーかグループかアーザーの有事をどれかを指定します。あるいは全員の場合には A を指定します。そして、許可はさっき言った RWX のどれか一つ以上です。で、プラスはオンにする。 マイナスはオフにする。ですから、あさっきの t1 は、えー、まあ、自分には読んでかけてって、えー、なってましたけども、展示モード a-rx-t1 とすると、全員に対して r も w も x もオフにしましたから、ls-l で見ると、全部しになってますね。じゃあ、今度は自分に対してだけ r と x をオンにする。u プラス rx って言うと、えー、自分の r と x がいい。 グループと単人に対して X を ON。GO プラス X っていうと、えー、グループと単人に対しての X も ON になと、まあ、こういうふうに変更できるんですね。もう一つの指定方法なんですけども、それはですね、RWX の3つのビットですから、3ビットというのは1桁の発信数で表現することができますね。ですから、この1桁の発信数、えー、具体的に言うと、えー、000から111までありますけども、 このどれにしますかということを直接必要でいくんです。例えば、チェンジモード750の t というと、えー、自分に対しては7だから rwx0 ですね。5というのは r と x。5はここですから r と x。0は0です。だからこういうふうに、ユーザー、グループ、アダーについてこう設定できます。64に、あんま使かないと思うんですけど64にはこう 6rw から4は r のみ。 ダブルは書くのも。こ、えー、ういうふうにざまな設定ができます。さっきの方と、この発信法の方と、どちらも好きな方を使ってください。で、ここまではファイルに対するモードを見てきましたけども、ディレクトリーに対しても同じようにモードが設定されています。実際に見てみたいんですけども、ただ、ディレクトリー以の情報を所有させるのには、ls に -d というオプションを与える必要があります。 ちょっとホームディレクトリーきますね。これ、じゃあ、Z1 というディレクトリーの情報を見ようと思って、ls-l の Z1 っていうと、Z1 の中に入っているち ょ, っとちょっとファイルが見えちゃうんですね。Z1 そのものの保護セットを見たいというのは、ls-ld。d というオプをつけると、Z1 というファイル自体は、えー、保護モードも、えー、変更日付も全部見えます。先頭が d になる このデーは、今まで普通のファイルはマイナスでしたけど、これはディレクトリーとファイルの2種類あって言いますたね。ディレクトリーだとデーが表示されるんです。この後ろが RWX です。だから、このディレクトリーは、私には読むことも書くことも実行もできて、グループの人には読むことと実行ができて、この他の人にも読むことで実行ができます。という設定になっています。実行ってどういうことですかね。では 実行っていうのはですね、ディレクトリの実行は、そのディレクトリの中のファイルにアクセスすることができますよという意味に変わるんですね。例えばですね、えー、ちょっとこのディレクトリー Z1 の設定を、この資料とは違うんですけども、CH モードの、えー、100の Z1。そうすると、自分は実行だけができますね。ですから、このディレクトリの中のファイルを、 た、え、ど、ー、ることはできるんですけども、ls はできません。lsz1。えー、ディレクトリは開くことはできません。読めなくきましたから、中を見ることはできませんすね。だけども、えー、この z1 の中には t1 というファイルがあるんですから、それを、えー、直接否定すれば、えー、開くことができます。だから、中に何があるかを否定しただけが取り出せるとか、まあ、そういうふうに使うことができるんですね。 そういう様々な使い方があります。では、演習三ですが、えー、自分の持っているファイルを ls-l で調べ、保護モードを確認してください。えー、その後、以下の課題をやってみてください。まず、自分のファイルのモードを変更し、えー、読まないものの内容を表示させたり、書けないものに書こうとしたときはどうなるか調べてください。それから、えー、今少しやりましたけれども、えー、ディレクトリの保護モードの効果はどうなる それを r や wx をそれぞれオフにするとどうなりますかということですね。今言ったように、ディレクトリの情報そのものは -ldd を使っています。それから c ですね、今度は、クラス j v c l 1 8 b に get files にというコマンドを実行すると、 と、もう一回 c d と、yy というディレクトリができてるすね。その中にはどうなってるかうんなんか、ファイルが再び見えますが、LS パネルで見ると、この雪国店テキストというのはファイルに見えたんですけども、実はディレクトリなんだよね。え、ふわって中がどうなってるか、さらにいろいろありますからえ、まあ、ゲームですね。えー、しめてみてください。